どうもみなさんこんけんです今回はですね、えー、キャンプ用のベッド、いわゆるコットを紹介したいと思います、もう今ね、僕、実際に今寝てるんですけれども、もうめちゃくちゃ居心地よくて、もう寝ちゃいそうでした、今回紹介するコットも前回に引き続き、ネイチャーハイクのコットです、で今2つ、2種類あるんですけれども、こっちとこっちは別々の種類、違う種類なんで、今回はこの2つを比較してみたいと思います。 その前に皆さんにお知らせがあります現在録音しているのは8月の14日なんですけれどもなんとですねいきなりネイチャーハイクから連絡が来てやりとりしているうちにですねクーポンコードをもらうことができました Amazon で今回紹介するコットを買う際にクーポンコードのところにモロケン GO と入力すると 15% オフになります詳細は概要欄の方に貼っているのでチェックしてみてください今回紹介するコットは2種類あります 一つは青い方のオーソドックスなコット。もう一つは赤い方のベッドの張りを調節できるコットです。青い方はあのじいじさんこと中村勝弘さんも動画でおすすめされていました。まずは青い方から見ていきましょう。収納時の大きさはこのぐらいです。直径 19cm、長さ 55cm、重さ 3.1kg となります。今回コットを購入した理由は、 以前使っていたコットが壊れてしまったからです以前のコットは背の低いものだったので収納時の大きさはとても小さいものでした早速袋から開けてみましょう袋の中には足が3本ベッドのフレームとなるポールが2本ベッドの生地が入っており見ただけで組み立て方が分かるようなシンプルな構造ですちなみに以前使っていたコットのポールが青色 太いシルバーの方が今回紹介しているネイチャーハイクのポールですほぼ倍ぐらいの大きさの違いがあります以前のものは曲がりくねっていますが今回のはそうそう曲がることはなさそうです簡単でシンプルな組み立て方法ですが一応ベッドの生地の裏に組み立て方のイラストが書いてあります組み立て方はまず足を組み立てます紐でつながれているのでそのまま接続すればすぐにできます 注意点としては真ん中のポールの向きを下向きではなく上向きにすることですこのように間違っていても簡単に修正可能です次にベッドの両端にポールを差し込んでいきますベッドのこの部分に輪っかがついているのでポールの最後の差し込みも無理なく行えます3つの足を組み立てベッドのポール部分と接続すれば完成です ここでネイチャーハイカのコットの良さが出てきます普通コットの足の部分とベッド部分を接続する時かなりの力を必要としますしかしネイチャーハイカのコットはレバー式になっているのでまず片方の足をポール部分に差し込みもう片方を軽く差し込んだ後にレバーを動かせば簡単に接続して固定することができます 3つの足を接続すれば完成ですベッドの針はとてもよく叩いてみると太鼓のような音がしますこのコットの耐火重は 150kg となっています就寝時に使うだけでなくベンチとしても使用できるのでベッド椅子を持っていく必要がなくなります座っていてもたわんでいないことがわかると思います 同じくネイチャーハイクの耐荷重 200kg のコットも比較するために購入してみました収納時の大きさは直径 13cm 横 50cm とさっきのコットよりも少し小さくなりますメーカーは同じですがさっきのコットとは全く違うパーツが入っています基本的な組み立て方は同じですがベッドと足をはめ込めるときにこれはレバーなどがないので力が必要です 針などはさっきのコットに比べて少し弱いですがそれでもピンと張られていますこの赤い方のコットの特徴は足の部分を伸ばすことでベッドの針を調節できることですしかし新品時はベッドの生地がほとんど伸びていないので1つしか伸ばすことができませんでしたぶっちゃけ触ってみた感じこの機能いるかと思いました壊れるならここから壊れるでしょうし あままり必要性を感じないい機能だと思いますしかしさっき紹介したコットより収納時の大きさが小さいのはメリットかなと思います足の部分のガタつきなどもなく地面からの高さも結構あるのでこれなら快適に過ごせるかなと思いますそれぞれのポールの太さの比較はこんな感じです最初に紹介した青い方のコットのポールの方が太くなっています 比較してみた感じ最初に紹介した青い方を2つ買っておけばよかったなと思っています赤い方は耐荷重こそ青い方よりも 50kg 多いですが組み立てのしやすさやポールの太さなどを考えると青い方が断然おすすめかなと思いますってことでいかがだったでしょうかネイチャーハイクのコットの紹介でした以前使っていたコットと比べてポールの太さが段違いで太いので長持ちしてくれるんじゃないかなと期待しています 購入先は概要欄に貼っています。ということで、今回の動画はこれで終わります。ではまた。